さんを拍手でお迎えください。はい、ありがとうございます。え、石原と申します。え、今回は実践日本語文章生成トランスフォーマーズライブラリで学ぶ実装の手法リとい う, いう題目でお話をしていきたいと思います。はい。で、最初にですね、まあ、今回の題材が、まあ、機械学習、まあ内射人工知能っていうものとクリエイティビティ、まあ、創造性のあるものっていうところで、ま一、あ、つ今 大きく話題題になっているものを題材と、しして取り上げましたとで皆さんもしかすると、すでにこう試したりとか、あとは周りで試している人がいるよっていうふうにご存知の方も多いのかなと思うんですが、2022年、今年の8月にですね画像生成の AI、テキストを入れることで画像を作るっていう AI がすごく話題になっていますと。でこういう クリエイティビティのあることって今まで結構人工知能には難しいんじゃないかって言われていたんですが急速にこういうのができるようになってきてますよっていうところが皆さんも体感されている部分かなと思いますとで私が今回やるのが日本語の文章生成こちらも想像以上に急速に進化を遂げてますよっていうところで今回皆さんに魅力というか実際にここまで来てるんだよかつ自分でも試せるんだよっていうところを終わった後に感じ取っていただけると嬉しいなというふうに思っております では早速、まあ、少しこれは資料にない部分になるので、ぜひあの画面にご注目いただければと思うんですが、どういうことができるのかっていうので、私が日経電子版の過去のデータを使って構築した文章から見出しを作るモデルのデモというものをお見せしたいいと思いますで実際にこういう第一段落のような文章を入れてあげると、出来上がるのが、このまん延防止適用、専門会19日に諮問というような文章が出てくる。 これ面白いところはこの指紋とい う, ようなものがあるんですけど元の文には指紋というような文言はなくて測るという動詞になっているものを見出しっぽく変えるというところもよしなにやってくれているというようなモデルになっています。でこれだけだと何か動くものを持ってきてるんだけなんですよっというふうに思われる方もいるかもしれないので少しこの皆さんこれを見てこのトークにお越しいただいているかと思うんですけどこの例えばトーク詳細というところですねコピーしてあげて。 入れてあげると日系電子版っぽい見出しを作るっていうようなモデルが走ってくれますとで少し時間かかるんですが日本語の文章生成技術 AI が進化する背景と課題っていうところについてこの発表で話していくといったところになっておりますで結構長めの文章を入れてるので見出しだけじゃなくてようやくみたいなこともできるといいよねっていうふうに思う場合もあるかなと思っていてもちろんそういうようなモデルっていうのも今回 作っていたものがあって、この発表では自然言語処理ライブラリのトランスフォーマーズを用いて実装事例をご紹介します日本語を題材にして周波 ー, ー, ーの段階別に説明をしていくと、で我々こういった技術っていうのはすごく適用可能性が大きいと考えていて、研究開発を積極的に進めていますよっていうところをやっています、これに今人の手は全く入っておらず、このクオリティのものが出るっていうところを一個感じ取っていただけると嬉しいなと思います。はい とというところで本発表の狙いです本講演ではこのような、まあ、先ほど見せたようなデモンストレーションだったりとか、まあ、図解のようなものを交えてこういう技術っていうのがどういうふうにできているのかっていうところのご紹介をしていきますとかつせっかくパイコンというようなイベントなので、まあ、Python で動かすような方法っていうのをいくつか紹介していくそれにあたってタイトルにあるような「手、はり」という段階別の 使いいいいいい方があるるとと私自身捉えててのででそういったた観点でご紹介をしていきたいと思いますでタイトルにもあるトランスフォーマーズライブラリというのはこういった技術をすごく丸め込んで良、えーまあ、くも悪くも分かってなくても使えてしまうようなライブラリにはなっているんですが今回話の冒頭10分ぐらいをですねこの技術を、えー、の裏側を、えー、なんとなく理解できるような形でご説明をしていきたいと思っていてその上で実装について話していくといった構成になっております。 はいそして最後に、ですね日経新聞社、私の所属しているところで、どういうことをやっているのかっていうのも、具体例としてお話ができればいいなというふうに思っておりますはいでは最初に、この技術の裏側のところのお話をしていきたいですと、でここでキーワードとして、機械学習っていうもの、特に教師あり学習と言われているものと、自然言語処理というキーワード、この2つを出したいと思いますと。 で早速、この機械学習っていうところは何なのっていうのを、えー、説明していくために、ちょっとした問題ですとで、これ別に誰かを当てたりするわけでは全然ないんですけど、まあ、こういった問題を通じて、機械学習ってどんなのかっていうイメージを取ってもらいたいなと思っていて、まあ、こういうの、問いが出たときに、まあ、皆さん、公式っていうのを思い浮かべて、面積、答えっていうのは、こういうものだよっていうのを出していますと。で、これ、ちょっと図解をしてみますと。 与えられたのは半径3ですという入力とあとは皆さん基地として知っていたルールというものですとでそれを使って人間であったりとか、まあ、コンピューターが処理をして答えが出てくるというような構図になっているかなと思いますではここで最初の問いに立ち戻って入力された記事要約してねって言われたときにどうするか記事の本文があって要約するためのルールっていうのを書くことができれば要約は出せますよね たただここここれを書くくくののっっててめちゃくちゃゃ難しくないいいいででですすかうがと先ほどの指紋と測るの対応関係みたいなのとかをずっと記述するのってなかなか難しいよねっていうのがあってここでルールを書ききれないもしくはルールがわからないような問いに我々がどう立ち向かうかっていうところで出来上がってきた手法便利なツールの一つが機械学習教師あり学習っていうふうに捉えています。 でここをより具体的に見ていくためにもう一つ問いを出してみました。えここのハテナに入る数字何か分かりますかというところでえ皆さん、おそらく、えー、推, 推, 推測ができたかなと思うんですがそこの推測の中でじゃあ今皆さん何やってたかというところで入力として0が来たときに答えが31が来たら5というようにどんどん考えていった結果この右側にあるルールというのを推論 したっていうのが皆さんが頭の中でやったこととかなと思いますこういうのが機械学習教師あり学習のアイデアで問題とそれに対応する答えっていうのを与える大量に与えることで何かしらのルールっぽいものが推論できるっていうのが枠組みになってますこれで皆さん徐々に分かってきたかなと思っていて入力された記事の要約ってどうやってじゃあできるんですかっていうときに日経電子版の過去12年13年掲載されてきたような もの12年ですね指定ししました12年掲載されてきたようなものについて記事の本文、要約というもののペアをどんどん与えていくと何かしら与えられた記事を要約するルールをモデルが自然と獲得できるんじゃないのというのがアイデアの根幹です、はいで。こういう枠組みで世の中のいろんなものというのはすごく解けるようになってきました。で一方で ちょっとだけ自然言語処理に特有の絞ったところの課題になるんですけど、この自然言語、我々が普段使っているような言語っていうのはすごく多様です。我々は本当に一つのことを表現するにしてもさまざまな表現の仕方があるっていう状況でペアを単純に与えるだけだと十分に学習ができないっていうような状況が課題としてありました。これ、皆さんちょっと考えていただくと、アラビア語の記事の本文と要約のペアを 大量に与えられた人間例えば私はアラビア語の記事を要約できるようになると思いますかっていうとちょっとそれだけだと何と何を対応す関係とっているか分かんないってなってしまうのでアラビア語の文法を事前に学習しておきたいよねって思うかなと思いますとで同じアイデアをやっているのが機械学習の事前学習とファインチューニングというようなアイデアになっていますで事前学習って言ってるのが この文法みたいなものです、ね、をまず学び取ったモデルっていうのを作っておいてあげてその上で文章を書くためのペア本文と要約を渡しまくると要約ができるルールを獲得するというような仕組みで出来上がっているといった流れですでここで一つだけ説明を追加するんですがここの学習事前学習ってどうやってやるのっていうところで我々が今武器として持っているのは 問題ととと回答のペアアアを大量に渡すこででルールーができるというアイデアでしたじゃあ文法のための問題と回答ってどうやって作るのっていった時にこれがこの技術のすごく肝のところなんですが例えば「我が輩は猫である」「名前はまだない」みたいな文章があった時にこの「で」の部分を隠しましょうっていうふうにやると問題として「我が輩は猫」「ある」「名前は」っていう問題で「で」が答え。 みたいな穴埋めパズル問題っていうのを作ることができてこの黒の位置をスライドさせていくと問題がすごく大量に獲得できるっていうのが分かるかなと思いますで続きを当てるみたいな問題にすることもできてえ違いとしてはこの「ある」とか「名前は」みたいなところを情報として使って い, いかいけないかにはなるんですけどこういった形で文法を学ぶようなモデルっていうのができますよっていうところをここでお伝えしたかったですちょっとお話が続いてしまっているので 少し例をお見せしようかなと思っていて例えば穴埋め問題っていうのはどういうのかっていうのをお見せするとこんな感じですね日経新聞でマスクしたっていうところの穴埋め問題解いてくださいっていうモデルを使っているんですが解説しただったりとかインタビューしただったりとか取材したみたいなところですごく意味この文脈で何が来るべきかっていうのを分かっているようなモデルになっていることが分かるかなと思います。また 続きを当てるようなモデルっていうのも学習をしていて例えば日本経済新聞社の石原翔太郎はっていうふうに入れたときに、まあ、それっぽい文章っていうのを出力するようなモデルっていうのも出来上がっているといった具合ですでこういったものにようやく本文とようやくのペアを与えていくとどんどんようやくができるようなモデルっていうのが出来上がるというような流れになっていますはい ししてしまった部分もあるかもしれないんですが理論編の終わりになります機械学習っていうのが教師あり学習の文脈でいうと入力と出力のペアを渡してルールを獲得するというような取り組みでしたで自然言語処理では少し高度な表現が必要になってくるため事前学習してファインチューニングしていくっていうことが仕組みとして求められていますというところです、はい、というところで前置きがあって トラランスフォーマーズライブラリをじゃあ実際使っていきましょうっていうところですもうこのご説明をご理解いただいた方にとっては何でこの3段階になっているのかというのがすごく分かりやすくなっているかなと思います。はい、でこのトランスフォーマーズライブラリというのを、えー、昨日時点でスクリーンショットを撮ってきたところになるんですがスターだったりフォークの数からもかなり認知度の高いライブラリであることが分かるかなと思います。で ここの辺りの用語ももう皆さんご理解いただけるっていると思っているんですが、この最先端の事前学習済みのモデルっていうのを利用可能になっているようなライブラリになっていて、ファインチューニングしたモデルであったりとか、またそのモデルが手軽に使えるようなパイプライン、いろいろテキストを渡したら処理してくれるようなパイプラインっていうのも用意されていると。かつ、自分のモデルっていうのを事前学習したりとか。 ファインチューニングしたりというようなソースコードというのもエグザンポーズという形で提供してくれているというのが嬉しいところになっています。で、事前学習とファインチューニング、両方とも仕上がったものを使うというのを、まあ、主とここでは定義をしています。既存のモデルをそのまんま使う、まあ、これに越したことは正直ないですね。もう提供されている、一般公開されているものが使えるんだったらそれで嬉しい。でただ、既存のモデルを各々の用途に。 ファインチューニングする、調整するっていう要求も当然ありますと、そういった時のことを「は」と、ここでは呼んでいて、最後に、事前学習のモデルから作りましょうっていうところを「リと呼んでいます。これには、後ほど説明する部分もありますが、すごく大量のデータだったりとか、お金だったりとかが必要になるので、まあ、少し飛び抜けたことをやるっていう意味で「リと、ここでは設定しているという感じです。はいで、種です。 既存のモデルを使うだけであれば、このまずページですね、後ほどぜひ飛んでいただきたいんですが、このページに行くと、もう環境構築すら必要なくて、ブラウザ上でこの既存のモデルを試すということができるようになっています。この HuggingFace の提供しているコミュニティの中に、こういういろんな方がモデルをアップロードするような場があって、使えるようになっていると。でもちろん、ソースコードとして呼び出すことも可能になっていて。 トランスフォーマーズの場合はこういったコードを書くのが一般的です。インポートで統ト治を呼んであげて、トランスフォーマーズでトークナイザーというものとモデルを呼んであげるとで。トランスフォーマーズライブラリはすごく共通のインターフェースを持っているところが魅力になっていて、ここでいうところのリンナすらジャパニーズ g p t ワンビリオンというものがモデルの名前になっているんですが、ここを差し替えるだけで、 新しいい別のモデルを使うううっていうことができるようなラライブラリにななっていますなのでここが欲しいここを使いたいみたいになったときにここを差し替えるだけでこのオートモデルっていうものがよしなにやってくれるっていうところが魅力になっているというところです。はい、で例えばこう Python はっていうふうに与えてあげて出力を出すっていうのを書くことができてそうすると Python に関するモデルが学習した何かが出てくるといった具合です。 でこれで全然用が事足りるのであれば、まあ、それで OK で。またパイプラインというのもあって先ほど述べたものになるんですがこのテキストというものをパイプラインとい う, こう定義してあげたものに通すとこのたった3行ですねインポート業含めても4行になるんですがこの4行だけでサマリーテキストという形で Python とは何なのかみたいなものが出てくるといったところになっています。 ちなみにこのテキストってところにはパイコン二2 0 2 2のトップページの文章を入れているのでその文章からこう予約されたものがかなりまといているものになっていることが皆さん見て取れるかなと思いますはいでさまざまなモデルっていうのが仕上がっているのでこれジャパニーズとかあとは日本語、太陽特化でなくてもマルチリンガル、多言語のモデルっていうのもあったりして。 日本語を処理する上では選択肢になるかなと思うのでぜひ検索してみてくださ い,、はい。で、はです。で、はでやっていくのはファインチューニング、自前のデータを調整するといったことになっています。で、皆さんちょっと拍子抜けするかもしれないんですが、ここで実装って言ってるのは、基本的にこの Python スクリプト、もう出来上がってるものを呼び出すだけです。事前準備として トランスフォーマーズライブラリが指定している形にデータセットだったりカラムだったりとかを整えてあげて指定をしてあげるだけでファインチューニングができるようなエグザンプルスコードがすごく充実しているというところがすごく魅力になっているのでぜひこのあのファインチューニングをしてみたいなとなった時には実行環境さえ用意できればお手軽に試すことができるような状況になっています。はい、でファインンチューニングもちろん あの自分で Python コードを書くことも可能ですしそういうブログ記事っていうのもまあいくつかあるんですがまあ基本的に主要な処理は引数で与えられるようになっているのでかなり充実したエグザンポーズであることが実際試していただくと分かるかなと思います最後にこうリって言ってるところで事前学習から取り組むところも自前データを整形して エグザンポーズのコードを実行する、まあ、だけといえばだけみたいな形になっていて実際、私も日経電子マネーを試しているときも基本的にコードはほとんどいじることなく、えー、実行することができました。で、ただまあここにお集まりの皆さんはあの Python のコードが出来上がったからといってプログラミングのお仕事終わりじゃないことは重々承知かなと思っていて、えー、このプログラミングコードにまつわら関わらないところで当然試行錯誤はたくさんあります。まあ、例えば そもそもデータセットを大量に処理しなきゃいけないよねっていうところであったりとか、えー、たまに日本語の対応をしなければいけないときがあったりだとか、あとは環境構築ですね、このトランスフォーマーズライバリー、結構バージョンが頻繁に上がって、えー、前使えたものが使えなくなるみたいなことがあるので、そこの調整であったりとか、あとは GPU を計算に使うことが多いので、このメモリの制約であったりとか、あと当然お金の話だったりとか、どういうハイパーパラメーターがいいんだっけっていうようなところ。 こういったところの調整も必要になってきます、はい。で、最後にこの自然言語処理、事前学習してファインチューニングするっていうのができますよっていうところで、最後、日経でどういうことをやってるのかっていうのを、残りの時間でお話をしていきたいというふうに思っております。で日本経済新聞社、まあ、日経電子版というサービスが一番有名で、認知度が高いかなと思うんですが。 1日あたり約1000記事をこれは人間の 記, 事が人間の記者が書いて配信をしています。会社の中に記者、編集者っていうのを含めると約1500人ぐらいいると言われていて、かつ得意なところとしては内政の開発組織がいて、私もここに所属をしているんですが、研究開発などもやっていますと、このパイコンにもスポンサーとして提供していますし。 まあ、あとはこの登壇資料であったりとか、論文を書くみたいなところも地道にやっている部分がありますので、もしご関心あればご覧いただければなと思います。はい、で、私自身の少し思いっていうところをこのスライドに込めたので、ご紹介をさせていただきますと、私自身、実はこの会社に入る前、大学新聞でずっと自分で取材をして、記事を書いて、見出しをつけて。 というようなことで、まあ、編集長っていう立場も経験したりとかそういうことをやってきましたとでたまたま、まあ、プログラミングっていうのも好きだなと思ったので今の会社はそういうところで入ったんですが、まあ、そういった中でこの記者の経験とプログラミングっていうのを生かすことでより良い会社の在り方を模索できるんじゃないかなっていうふうに考えて今お仕事をしていますとなのでどういう予約があると記者さんの立場になった時に嬉しいかであったりとか 見出しをつける人の立場になったときに嬉しいかみたいなところを考えて常に仕事をしていますとあと10分です、はい。で、この大規模言語モデルという文脈で考えると2019年から会社でこのバートと呼ばれている大規模言語モデルの一番最初と言われているようなモデルの開発にも関心を持ってやっていましたと。で実際に 外部企業の協力を得て2019年にあの日経電子版の記事を使ったバートモデルっていうのを作ったんですねこれは事前学習済みモデルを作ったという意味ですでニュースの要約とかに使えるんじゃないかっていうところで先ほどお見せしたようなものをいろいろ作っていましたで我々の早くからやっていた中での一つ発見としてはやっぱ言葉は日々日頃変化してるっていうのがすごく面白いところだなっていうふうに思っていますと でこの日経電子版っていうところの右の表をご覧いただくと、このアンノーンになっている部分がモデルがうまく処理できませんでしたよっていう意味になるんですが、新型コロナウイルス化のコロナとかっていうのが、えー、過去2019年より前に、2019年ですね、2019年に学習したモデルではうまく処理できてないことが分かるかなと思います。ここれはこの2020年になる前 コロナっていう単語が日経新聞にそんなに出てこなかった、まあ、コロナビールだったりとかそういう文脈では出てきたかもしれないですがあとは「か」っていう字ですねウイルスかの「か」ていう字もなかなか見ない字だったために優先順位として省かれてしまっているっていうようなところになっていますだからというところで我々が考えているところで実際にじゃあどんなふうに変わったのかっていうところの分析とかもやってみましたそういうのを見てみると実際にコロナの前のデータで学習した モデルとコロナのあとで学習したものでいうと周辺の単語、似てる単語っていうのでビールだったりとか出ていたのが疫病だったりとかそういった単語に変わってきちゃってるよっていうところがあってモデルっていうのは事前学習済みモデルっていうのはちゃんと作り直す必要があるよねっていうところを我々考えていて実際にそのまんま使えるならそれで OK なんだけど外部の人が公開したモデルばっかり使っていても ちょっとうまくいかない場合ってあるんじゃないっていうふうに会社の中で思うようになりました。で、実際に最終的には事前学習から取り組むっていうこともやっているんですが、まあ、こういったトレードオフですね、お金をかけてこういうところに対応すべきか、そうでないかっていうところを常に議論をしているといったところです。で、実際に、えーまあ、性能っていう面でいうと、この上から2番目のところですね、T5 のベースでジャパニーズ日経って言ってるものが、 実際に事前学習から取り組むことで他のモデルから始めたときよりも良い性能が出るということを確認した事例になっています。また例えば外部の API 使って済ませればいいんじゃないのというところで言うと我々としては解禁前の情報を含む記事とかを持っているので社内でデータを処理できることが望ましいなというふうに思っている部分もありますし、まあ、先ほど述べたようなコロナの意味の変化であったりとか。 一般公開されているモデルに問題があったらどうするのとてところで考えている部分、あとは結構重要な部分として、あまり生成されるべきでない文章っていうのが出てきてしまう可能性があるよねとところへの制御も真摯に向き合って考えなきゃいけないよねというふうに考えています。はい、で、われわれがこう文章を作るっていうモデルを作っている中で、 やっぱり大事なのは最終的に人の目をどう入れるかであったりとかユーザーさんに見せる上で恥ずかしくないものっていうのをどうご提供していくかっていうところかなっていうのを思っています。これは私の記者の経験からも持っているところになるんですが一つ我々が今考えていることの一つとしてエディターズ・イン・ザ・ループという形編集者っていうのを組み込んで機械学習モデルを運用していく実際に記者編集者にモデルの出力の候補っていうのを 見せてあげて、それをいじりながらやっていく、でかつ記者だったり編集者がここ気になるよねっていうところをモデルの改善に生かしていくっていうところをやっていくのが望ましいよねというふうに思っています。で、こちら、独自のモデルをいつ再学習するべきかっていうところになるんですが、先ほど申し上げた通り、事前学習からやるのって時間もお金もすごくかかります。そうなったときに じゃあコロナっていう単語が新しく処理できなくなっているから学習しようよってなったときにどれぐらいじゃあその再学習で効果が見込めるんですかっていうところを考えなきゃいけませんと投資にあたってその額は妥当ですかっていう議論も必要になってきますとそういうところであの詳細は割愛をするんですがコーパス記事のデータセットを比較することでこの性能っていうのを推論できるんじゃないかっていうところの研究についても取り組んでいて。 この AACLIJCNLP2022 と言われる自然言語処理の中で主要な国際会議の一つと言われているんですがそこに採択がされましたでまた Python で書かれたソースコードこのスコアを再現するようなソースコードっていうのも GitHub で OSS で公開もしているのでもしご関心あれば後ほど公開される論文と合わせてご確認いただけるといいなというふうに思っておりますはいまとめとなります近年の 自然言語処理の躍進とというところどういう技術が具体的に使われているのかというところで機械学習とは何なのかそして事前学習ファインチューニングっていうステップがあるよっていうところをお話ししましたとでトランスフォーマーズライブラリを使うことでそのまんま使うのはすごいいつでも手軽に今でもブラウザにアクセスしてできるよってことだったりとかモデルをそのまま引っ張ることもできるよってこともご紹介しましたし必要に応じてファインチューニングとか事前学習も 簡単にできるんだよというところをご紹介いたしましたし最後に日本経済新聞社の事例をご紹介いたしましたで今回30分の中で収めきれなかった話題として、えー、書籍で取り扱っているようなことが、まあ、いくつかあるので最後にご紹介をさせていただきますで1つとしてはこのトランスフォーマーズライバルを中心に扱っている日本語で読める本があるので是非これをご覧いただくのがいいかなと思いますし あとはこの2冊目の本ですね、もうトランスフォーマーズライバルを駆使して、日本語のデータセットでどう扱うかというところを扱っている本になるので、ぜひ読んでいただくといいのかなと思います。でそれ以外にですね3冊目は昨今の自然言語処理の基礎、あの私が紹介したような機械学習であったりとか、事 前, 言事前学習だったりとか、そういったところをあの理論的に抑えたいという方は3冊目の部分をご覧いただけるといいですし、最後4冊目、私が載せている部分は、 この機械学習っていうところをすごく包括的に体系だって議論しようとしている本になっていてあと3分です今回の例でいうと例えば記事にどういうバイアスがありうるのか学習したものにどういうバイアスがあってどういう権利があってどういう倫理の問題があってみたいなところも踏み込んで話しているようなものになるのでこういった話題も含めてこういうモデルを まあ日本経済新聞社みたいな会社が使っていくことについて包括的に議論していければいいなというふうに思っているというところです以上で発表終了しますご清聴いただきありがとうございました発表ありがとうございましたスライドに質問が上がっているようですのでいくつか質問をしたいと思いますデモで見せていただいたアプリは何で書かれていますか といいう質問ですすはい、ありがとうございます、えー、実はこのアプリも Python の StreamLit というライブラリを使って書いています。なので、この話題も皆さん是非、ぜひ関心を持っていただけるかなと思ったんですが、時間の都合、割愛はしたんですが、StreamLit という簡単に Web アプリを作れるようなライブラリがあって、それで書いているので、こういうデモをする人にとっては、ぜひおすすめなので調べてみてもらうといいのかなと思いますすありがとうございます次の質問です。 英語に比べると日本語ではあまりデータセットの整備がされていない印象でさらに大規模事前学習モデルの学習費用なども考えると非常にコストが高いと思うのですがそういった課題を日本経済新聞社ではどのように工夫しているのか教えていただけると幸いい、いです。はい、ありがとうござまず、これについて言うとまず我々がの事前学習から、まあ、きちんと今後も継続的にやっていくべきかどうか。 をを議論すするるる材料としてててやっていいいプロジェクトを進めているっていう点もありますなので、えー、やっぱり技術の進歩としてはこういう事前学習だったりファインチューニングをやることですごく新しいことができるようになってるっていう現実をまずきちんと理解してでお金がどれぐらいかかるのかっていうのも踏まえた上で例えばこの、えー、ルージュっていうちょっと専門的な用 あの指標になるんですけど、これがこのぐらい上がることに、お金をどれぐらい投資すべきかっていう議論をきちんとできる土壌を作ろうっていうところを目標にしているというところで、ちょっと直接的なお答えにはなってないかもしれないんですが、そういった目的のあるプロジェクトになっています次の質問です。 コロナ後の語彙の変化のようなものは事前学習をやり直しすることではなく、ファインチューニングだけで対応できないかと感じたのですが、それが難しいと判断した理由などありましたら教えてください。はい、ありがとうございます。えっと、まご指摘としてはごもっともかなと思っていて、まあ、語彙の調整だったりとかそれだけでもできる可能性はあるかなと思います。で、そこのところあのうまくちょっともお伝えができてなかったとしたら申し訳ないんですが。えー まあ他の影響もあり得るかなっていうところで事前学習から調べているところにあなっていて。あのファインチューニングで済むかどうか。でファインチューニングで済めばコストもすごく落とせるので、まあそういったところの可能性については今後いろいろ調べていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。次の質問です。将来的には見出し生成をモデルに任せるなど。などは想定していますか。はい、ありがとうございます。これは実際仕組みづくりとして、それを許容できるような。 ウェブの設計だったりとか、ユーザーエクスペリエンス、ユーザー体験みたいなところを設計していくという議論になっていて、まさに会社のメンバーと話し合っているところです。まあ、例えば、100点満点じゃなくても、要約が出たりとか、見出しが出たら嬉しいという場面は、皆さんあるかなと思っていて、まあ、ディープエールのような翻訳サービスも 100% 合ってるかは別にして、皆さん便利でこう使っているというような場面、そういった場面にの再現になるような設計のものが作れれば、 まあ百パーセント機械にやっていくっていうような見せ方もあり得るのかなというふうに考えて日々議論しています。ありがとうございます。次の質問です。生成されるべきではない文章の制御とありましたが、それはどのように学習するのでしょうか。はい、ありがとうございます。えっと学習するのかっていうところはなかなか難しいところにはなっていて、まあとはいええっと現在のまあ技術的なところで言うと、えー、少しなんですかね偏見の入ったような文章っていうのが。 出てしまう問題っていうのが、我々のモデルに限らず指摘はされています、でそういったものに対するまあ先進的な技術であったりとかをまあ学びながら、必要であれば実装するっていうところもやっていかなきゃいけないなと思ってますし、ここは正直、そのぱっと答えがあるところではないんですが、まあ、そこをきちんと現在、どこまで技術でできるのかで、運用としてどうやっていかなきゃいけないのかっていうのを考える上でも、我々自身がこういうところに取り組むのが大事かなというふうに思っているといったところです。 ありがとうございますす次の質問です日本語の類似度判定、括弧単文を実装したいのですが、比較対象の文章のベクトルをトランスフォーマーで計算し、コサイン類似度で比較すると比較するというアプローチであっておりますでしょううかあはいいありがとうございますあのそのアプローチは一つ、も、えっ、ーまあ、最もらしいものとしてあるかなと思います。 ただ一般的に言われていることとしてこのトランスフォーマーズの最初のところのクラストークンのベクトルを出すというよりもセンテンスバートと言われているような少し別の学習の仕方をやった方がより類似度を計算するという文脈ではいいということも知られているのでちょっとキーワードとしてセンテンスバートというもので調べていただくといいのかなと思いますすすもももしし詳詳細詳しく聞きたけれればばぜひ後でで議論もさせてもらえればなとと思いいままありがとうございます次の質問です。 データ量が多くない自作データセットの場合、専門的な分野ですと、語彙が事前学習モデルに未登録の場合がありますが、ほとんど出現しない語意の追加対応などのテクニックなどありましたら教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。え、ここでま1、あ、個言ってるのがこのコーパスサイズっていうところですね。あの、我々の日経電子版のサイズっていうのはま10、あ、何年分やったところでまあ、そこそこ。 えー、まあ3ギガとかそういった範囲になるんですが、もっとウェブのコーパスっていうのはとっても大きいですと、じゃあなんでこのちっちゃいモデルの方がうまくいく可能性があるかっていうと、経済用語とか金融用語に特有なものをま学習できてるかなっていう部分があって、そういった面でいうと、このウェブの方を活用しながら追加の語彙を学習するっていうことだけで、何ですかね、この下のやつプラス、我々のでのファインチューニング、語彙学習みたいなところも、後悔。 が出る可能性はあるなと思っていて、実際にそれは実験もしているところになっているので、またの機会でご紹介できるといいなと思っています。ありがとうございます。次の質問です。オートトレインでも良いのでしょうか。ごめんなさいも。もう一度いいですか。オートトレインでしょうか。オートトレイン。ああはいはいはいわかりました。えっとトランスフォーマーズのライブラリの中で、えー、いろんなこの学習自体も、えー、自動でできるようなものというのがあって。 まあ、こういった行動を実行するというところとかも、えーまあ、今、こういうのを紹介したんですがオートのトレインというところでそういったところもラッピングしてくれているものとかもあってちょっと私は使ったことがないのでコメントはできないんですがあのそういった選択肢もあるのでより便利にいろいろ使えるようになっているなというのは自前での事前学習がどれくらい大変だったか差し支えない範囲で教えていただきたいです。 はい、ありがとうございます。そうですね。真、まあ、ん中一時間ぐらい喋れてしまう気がするんですが、えー、詳細についてのところで言うと、よい、えー、あ、ここじゃない、えー。我々はこれをえっ、ー、とプロトタイピング支援という枠組みを使って、AWS、AWS ジャパンさんと一緒に行いました。で、そういったところで、えー、まあ私と 同じぐらい、ここですね、すみません、AWS ジャパンの担当者、ソリューションアーキテクトっていう方々も一緒にやっていて、そこでいうと、多分三3か月とか、そのぐらいの期間、実際にどうやって学習を進めていくといいかっていうところの試行錯誤をやってきました。つまりどころとしてはやっぱりバージョンのところであったりとか、あとは計算のリソースっていうところですね、インスタンスもそうですし。 まあ、あとお金っていうところの確保であったりとかなんかそういったところはすごく大変でまあ、それ以外の部分で言うとやっぱりコードは使い回せるっていうのはすごく楽だったかなと思っていますちょっとあの公の場では言えない部分もあるのでぜひあのもし会場にいらっしゃってたらあの直接お声掛けいただけると嬉しいですありがとうございます他に質問はございませんでしょうかスライドからお願いいたします あと4分ほどお時間があるので石原さんの方から補足あればお願いいいたしますすはい、そうですねあの実際に、もうすでに我々が要約として、えー、世に出している完全自動で出しているものっていうのも実はあって最後にご紹介させてもらえればなと思いますとでこれは決算単身と言われている企業が、えー、定期的に出しているものから記事を自動で出すっていうサービスをすで、えー、に展開をしていてここでは 抽出型の要約、記事から適切な部分を取り出して出すっていうようなやり方をすでにプロダクトとして載せている部分があります。でここの部分を、えーまあ、のり塗り替える可能性もありますし、まあ、こういった実績があるっていうのを踏まえて、どんどんですね、まあ、こういった要約技術だったりとか、文章を生成する技術っていうのを、えー、実際のサービスであったりとか、社員の。 業務の効率化だったりとかまあそういったところにどんどん役立てていきたいなというふうに思っているのであのぜひ今後の取り組みもご注目いただけると嬉しいなと思いますありがとうございます他に質問がないようなので終了とさせていただきます発表ありがとうございましたありがとうございました 質問がある方また直接お話ししたい方は廊下ホワイエでお話しすることができますスピーカーも移動しますので壇上周りには集まらないようご協力をお願いいたしますスポンサーによるブースがありますのでそちらもぜひ訪れてみてくださいチケットを購 入, し購入した上で参加していただいている皆様はスポンサーブースのシールプランリーにもご参加いただけます規定数シールを集めると限定 T シャツと交換できますのでぜひご参加ください 以上となります。